悟空もほんとかよ悟空とは、また久しぶりじゃの。天下一武道会か。お、俺も出ようかな。で、でも、悟空やご飯やベジータが出るんじゃ、絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだえっと、 と、優勝が1 0万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で1万ゼニーかな。出場しろ、クリリン私も出るそ、そうだな。パパとママ、何か出るのそうだよ、マーロン。頑張って、たくさんお金をもらってくるからね。 よしパパ頑張っちゃおうかなおいピッコロには教えんなよ俺が5位までに入る可能性が少なくなるからいやそういうわけにはいきませんよところでお前何でそんなおかしなダサい格好してんだ何言ってんですかかっこいいのにクリリンさんもセンスが鈍りましたねじゃあああじゃあな クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと、神様の神殿へ急ごう。そうか。それは確かに面白そうだな。でしょよし、出てみるか。天では、どうするいや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体何だ やだな、ピッコロさんまで。これ、かっこいいと思いませんかわ、わからん。それじゃ、僕そろそろ帰りますね。ああ。それでは、また。ええー、悟空さが天下一武道会のために、あの世から帰ってくるってそったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。 よかったな、ゴテ弟おと一日だけ会えるってよ。んまいっただな。俺だけ年食っちまってよ。あの世で年食わねえんだろ。あ、あの、お母さん。ぼ、僕も出ちゃダメかな。天下一武道会。優勝すると、 一千万ゼニーもらえるんだけど2位でも500万 1,000 万ゼニー出場しろごはんちゃんおめえと悟空里で賞金 1,500 万ゼニーももらえるんだべえ い, いやまだ勝てると決まったわけじゃいいや必ずどっちかが優勝はするだよ いやー天の恵みだべ夫の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよごて明日からの修行兄ちゃんを手伝ってくれるかうん待たせたなーごてまずは首手から始めようかうんとりあえずスーパーサイヤ人になっておくかなよっ よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？う？スーパーサイヤ人にか？そいつは五点にはまだちょっと無理かな。五五点。おお前それいつ頃から？うーん忘れちゃった。 信じられない。でも、修行の相手としては最高だな。よーし、始めるか。あ すごい格闘技の才能があるぞなかなかやるなぁ、ゴ兄ちゃん、びっくりしたまだまだほと、うん、トランクス君は僕よりもっと強いんだよ対決どっこで遊んでるたねうそ、えっと、かんかしてたら、お前たちに追い抜かれちゃうな おにしておこうてんうん分かったゴテンがスーパーサイヤ人になれたのは嬉しいご算だったおかげでいい修行になって助かったよ<笑><笑>そういえばもしかしてトランクスくんもスーパーサイヤ人になれるのかううん、んそうだよ<笑>ににちゃん 苦労したんだけどなま、まあ、いいか今日はここまでにして帰ろううん本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか違うって言ってるでしょあ、や、いや、よ、よくここがわかったね名簿を見れば簡単よそれより 空を飛ぶの教えてくれる約束でしょあ、ああもちろん教えるよ。ふーん。おめえ、お礼だとか言ってごはんちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょいいだ。<笑>静かに修行したかったのに。やったー 浮いたちょっと浮いてるよ、はあ、す、すごいじゃないかたった一日で受けるようになったなんてそうかしらさっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけどコテはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだそ、そこまでできればアートはどうってことないさ すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え木のことをもっと知りたいわ。それとも、私がいたら迷惑え、いや、いや、そんなことはないけど。じゃあ、明日ね。あ、そ、そういえば。何よ。ビ、ビーデルさんの髪の毛だけど。 もっとと短くしたうがいいと思うよそショートヘアのほうがごはんくんの好みえいいや好みとかじゃなくて試合するんだったら短いほうが有利だと思ってさうるさいわねほっといてよそんなこと私の勝手でしょ お姉ちゃん、なんで怒ってたのわ、わからないさあ、昨日の続き始めましょういや、やっぱりわからないビーテルさんって 無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前に、この150倍の重力はとても無理だ。か、は、う、や、やっぱり、このままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうっと。何へへへへへへ。<笑><笑>楽ちん、楽ちん。あ、あいつ、いつから 冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりとトランクスはい。孫悟飯の弟もなれるのかスーパーサイヤ人にはい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだなどうなってやがるんだまったくやっぱりビーデルさんはただ者ではなく 10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと御殿と二人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる天下一武道会の日は近い 天市武道会も間近に迫りそれぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していたよしそしていよいよ始まった本当に久しぶりの天下一武道会が。 とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い入れて優勝するぞあっ、いたいた。ごはん、遅かったじゃないか。へへ、すみません。ところですごい人ですね。 ほんとねあうっとうしいミスターサタンだミスターサタンがついたらしいぞミスターサタンか<笑>地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞアッハー 全世界のサタンファンの召喚。お待たせ。すごい人気なのね。あ。ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか。ああ、見ていない。 しかしお前そんな格好で出る気かごはんどうしたんだべか悟空さはもう選手の控室に行ってるだべかへへっヤ波乱の天下一武道会魔導士バビディの暗躍 ソンおいあ結構変わっちまったかな、みんなでも、元気だったかご、悟空さん。よう帰ってきたのソンくん えっなんだ後天おめえはずかしいのけ いそれじゃはいってきまーす なあちょっとこのあたりを探索しようぜ面白そうだね行こう行こうよしこてあっちを見てみようぜあっトランクスくん置いてかないでよ て点。見ろよいろんな屋台が出てるぜうんお母さんに何か買ってもらおうかなそうだなまずは一通り見てから決めようぜうんそうしやおっあっちはなんだあっってよやっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな兄ちゃんとベジータおじさんには。 言てないけどねうんまあ大きくなったら勝てるさ多分あっちを見てみようぜやばいママたちが俺たちのこと探してるみたいだ怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ よ, よし 迷子になってたことにしようぜ。俺、ゴテンを探してたことにするから。ええ僕が迷子になるのしょうがないだろう。年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、ゴテン。あ、もうずるいよ。トランクスくん。よ、ようゴテン、やっと会えたな。う、うん。僕、 ちょっとトランクス君とはぐれちゃって、そんなこと言って二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうして分かっちゃったの？バカ5点言うなってやっぱりそうだか。5点ちゃん嘘はダメだべそうよ。トランクス。あんたも年上なんだからフラフラしないの。ご, ごめんなさい。じゃ。 そろそろ試合会場に行きましょうかだな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべゴテちゃん、いいだなうん、わかったうおっゃーたくさんいるなお集まりの皆さん それではただいまより天一武道会の予選を始めます今大会の参加者数は例年より多くなっておりますその中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですがチャンピオンであるミスター・サタン氏は無条件で出場できることになっておりますので残る15名を。 ただいまから例によって予選は攻勢を期すためパンチマシンを使って行いますパンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できますパンンチマシンなんだそりゃ果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか 期待してましてまいょうそれでは展開地武道会予選を開始いたしますみんな予選突破できてよかったですねま楽勝だったなうん こんにちはあなたが孫悟空さんですねななぜオラのことを噂を聞いたことがありましてねぜひ握手だけでもあよよろしくなるほど噂通りいい魂をお持ちだえでは失礼しますなっ 何者だ分からんだがオーラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうなあの二人芸はていしたことはなさそうだがなん何だあいつら目つき悪いな力減りすぎてんじゃねえか 隠して始まった天下一武道会。抽選の結果、Z 選手たちはうまくばらけることができた。だが、一回戦の第六試合では、悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして一回戦が始まり、第一試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて、 第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となったしかしどどうしてだこいつとはなぜか戦いにくいは初めて会ったやつなのにな何者なのだ一体こいつはそのうちわかりますよでも今はゲームを楽しみましょうポ すまない、危険するえあ、あの、危険って、戦わないんですかそうだそうか、彼は元この星の神なんとなく、私のことを勘付き始めているのかもで、では、どんどん行きましょう次は第3試合ですビーデル選手対、スパ ポ, ポビッチ選手 間違っているかもしれんが、あ、あんた、まさか。何でしょうか。ま、まさか、だ、大海王様では。い, いえ、違いますよ。海王神様だ。か、海王神一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。よ、四人の海王様の頂点に立つ、大海王様。 さらにその上に、海王様たちの神がいるという、う噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロあいつがなんか生意気言いやがったんかビシッと文句言ってきてやろうかよ、よせ何も言うな。頼む何も言うなよえ その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく 自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらし い, いやわかんねえどういうことだああの野郎 も, もう十分頑張った降参しろ降参するんだビーデルさん い, いだ Hehehehehehehe <laughs> 嫌だお遊びはそこまでにしろスポポビッチ我々のするべきことはこんなことではないはずださっさと勝ってしまえああ<笑>じゃ場外スポポビッチ選手の いえ僕クが運びます。 あいつをあいつをやっつけてうん次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たるわっ先頭取ってきたぞよかったビーデルさん騙されたと思ってこの豆食べてみてああなたのことだから。 きっと何か不思議なことが起こるんでしょううんもう大丈夫でもしばらくここで休んでた方がいいと思うありがとうごハンくんじゃみんな待ってるから。 <ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>治ってごはんはキビトと対峙していた。 スーパーパサイヤ人とやらになるのだもしもの場合本当に私たちの助けとなるのか試してみたいえっどどうしてスーパーサイヤ人のことをそそれに助けになるのかってそのことはいずれすぐ分かるまずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだじょ冗談じゃないですよ こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になってなんだよなんか話してんなスーパーサイヤ人になれってさあいつご飯ピッコロさんななんでピッコロなんかあるんかな 何かは分からない。だ、だが…ご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして、皆さんはこれから何が起こっても、しばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。な、なにど、どういうことだ訳のわからない奴の言うことなど危険 正体を言え。ここのお方は海洋神様だ。すべての海洋様たちの神だ。え？ああ、聞いたことあるぞ。海洋様から海洋神。おめが海洋神様か。じゃああんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど。 スーパーサイヤ人おまけにさらにその壁を超えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうかなにさらに壁をすさまじいエネルギーあいつだ はっ、あうん、はっ、あうん、はっ、あ よし目いっぱいエネルギーは吸い込んだ行くぞまだですまだ何もしないで大丈夫孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻しますこれからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけますもしよろしければ 私と一緒にあなたたちも来てくださいとても助かりますど、どうするよ悟空ほらついていくさあの火曜神様が助かるって言ってんだからよそれにこうなったわけを絶対知りてえかんな じ, じゃあ、あ俺も行こうかなふざけるなカカロット 俺たちの対決はどうなったんだ で, でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえかごまかすな俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい貴様と一対一の決着をつけたいだけだそのために、こんなくだらない大会にまで来たんだぞ分かった、わかった天界一武道会じゃなくても、後で絶対試合してやっか 貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。ここでやろうぜちっ。行くぞ。ご飯のこと、任して本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたら、すぐに私も行く。 多分そんご飯も行くと思う。くそ。おーい。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえって。 そんな2人にかいいえあの二人はただ利用されているだけですずる賢い魔導士にま魔導士はい地球ではやっと人類が2本の足で歩き始めたほどの昔宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいましたある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました ブーというとてつもなく恐ろしい魔人ですたった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいですその隙にビビディを倒すことができたのですが魔導士ビビディには子供がいたのです 親と同じ邪心を持った魔導士バビディが<笑>もういいぞソンゴハン ん, ん, んくっん治ってる一緒に来るがいい何もかも話してやろう 私も一緒に行っていいいっぱいあるの知りたいことがお願いうん危なくなったら絶対逃げるって約束できるうんわかった行こう魔人ブーですか なるほど、そんなことがでもスポポビッチとヤムーンは何のために武道会に長い間封じ込められていた魔人ブをよみがえらせるためにはけれていない巨大なエネルギーが必要らしいそこで武道会にあの2人をよこしたのだ それよりこのスピードでは追いつけないもう少しスピードを上げるぞ私にはこれ以上は無理よやっぱり帰ったほうがいいよ想像よりずっとやばそうだそうするしかなさそうね残念だけどでもこれでわかったわセルを倒したのは私のパパじゃないわ。 たちね そ, それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだからこれでスッキリしたわ頑張ってねごハンくんまどうバビディってやつを倒してみんなを助けてうん 死なないでね、ごはんくん無事帰ってこられたらデートとかしたいからもういいかでは海王神様またちに追いつくぞはいすみませんでした。 誰かいっぞあいつがバビディっていうやつか い, いえ違います誰か出てくるぞダーブラバビディのやつ暗黒魔界の王まで手のうちにい入れてしまったのかえダーブラどっち出ておうかそうですということは あのちっちゃい方が魔道士バビディなんですかそうです力は全く非力ですが恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけませんバビディの一番恐ろしい魔術は相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだだから私たちはお前たちのように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 あの三匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ。海洋神はお掃除しないでね。海洋神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃ っうまっあうわっあしまったああああ。ああああ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 残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっているつまり、お前たちはここでおしまいということだ<笑>いや、たぶそんなことはねえと思うぞ誰からやるんだここは公平に、じゃんけんでいきましょう<笑>まあいいだろうよし、行くぞじゃんけんぽん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 魔人ブー様の封印された玉に行くようになっているのだそれを聞いて安心したぜさっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろそういうことだだが残念ながらそんなことは不可能だなおしゃべりはここまでだ早く済ませちまおうぜかかってこいおっと宇宙船を壊されちゃたまらないからね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 ささっさと終わらせてやるそれただそれ が, どうしたかかが10倍の重力など俺には何も感じない。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 んだよまたさっきと同じような部屋じゃねえかも、っシャシャなんだかとろそうなやつだなああれはもしかしてやヤコン魔獣ヤコンでは勝負を早く終わらせるためにこれからお前の大好きな真っ暗闇の世界 暗黒星に連れて行ってあげるからねたっぷりとエネルギーをいただくんだグホッグホッドイツから食ってやろうかなオラがおめえの相手だまず一匹、はいよっ ありがとうな <笑>終わりだ<笑><笑><笑><笑><笑> おらたちはっくっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはよくっかっはっはっはっはっはっはっはっはっさ。空気のちっっはっはっうっはっはっ この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだなたただものじゃないよあいつらいいですわかりました次は私自らが行って差し上げましょうそしてたちまちのうに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ ダーブラお、お前がやられたら、もうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛わたしは魔界の王ダーブラなんですよ。わたしにパワーでまさるものなど、ぜん世界で存在しません。 イヤコンを倒しここまで来られたのは人間としては大したものだ奇跡的とすら言える褒めてやるぞだがここまでだったなこの私が相手をすることになってしまった戦士たちの第五ん。迫る魔人ブーの復活ふん<笑> ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな貴様らはふん、<笑>無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい貴様らまとめてなダメダメお前を倒すのは僕の番なんだ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 早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ暗黒魔界の王の力を教えてやろう私をなめたことを後悔させてやろう さすがにさっきのやつらとは違うみたいだあのような者たちと比べられては困るな もたもたするわけでは、いら い, いぞこの私を相手にふざけたことを、うん あいつ思ったよりずっずと強いじゃねえかふん、<笑>それにしても勝てない相手じゃない情けないやつだガキの頃の方が強かったぐらいだぜあいつ本当にサボってやがったなチッイライラさせやがるんご飯が激闘を繰り広げている頃 ビーデルは天界地武道会会場へと引き返している途中であったビーデルさんあ、ゴーテンなんでこんなところにうん、タンクス君がみんなを追いかけようってパパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょずるいじゃんあのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて仕方ないわね 事情を説明するわというわけなのよそれでみんなそこへうん魔導士魔人、うん、すすげえき聞いたかよごてうん面白そう、うん、なな、うん、なー、うん、えあっちだよねちょちょっとあんたたちまさか行く気じゃ そのころごはんとダーブラとのげきとうは 未だ決着がついていなかった。え。え。え。くそ。イライラするぜ。よし。この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞ、ベジータ。やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。 そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞバビリー様とてもいい発見をしましたぞこれで復活しますぞマジンブーがおおい逃げるのかお前逃げるっへっへへ違うな このダーブラが戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったのだな何だってどういうことなのダーブラー奴らの中の一匹にとても強い邪心を持った者がいたのですあれほどの邪心があれば十分こちら側に引き込めますぞ そうか同詞打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただきそして魔人ブーはついに復活 な, なんだってあいつよくわかりませんが自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって見つかった見つかったじちゅんはどういうことだ は、ハハハ、使わせてもらうぞ、貴様を。はあ。うん、い、うん、や、やはりそうかベ。ベジータさん、悪い心をバビリーに利用されようとしているのです。 無心になりなさい何も考えてはいけませんう、うるせえガ、ガタガタ、抜かすないいぞいいぞもうこっちのもんだよ<笑>ついでに、秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよううわあ いいぞいいぞ ではいいところで戦わせてやろうかパッパラパーあこ こ, ここは武道会場いなのなんだあいつらと突然現れたぞさあなんと言ったかなえっとベジータ そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ俺の目的はカカロットだけだ他の奴らなどどうでもいいな、なんという奴だ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんな奴は初めてだ。ま、まあ別にいいけどね。 おいバッタだ<笑><笑><笑><笑>逃げろ<笑>ベジタさあ、俺と勝負しろカカロットこれ以上、死体の山を増やしたくなかったらな いけません孫悟空さんここで戦ってしまったらバビディの思うつぼエネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよジータミはオラに本気を出させるためにわざとバビディの実にかかり自制心をなくしてあんなことをした違うかななんだって こうでもせると貴様は俺と戦わんたった1日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからなそそんなことでたったそれだけのことでこんなバカなことをバカなことバカなことだと この俺にはそれが全てだ魔人ブーのことなんかどうでもいいこいつはこいつは俺の強さを超えやがった同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだここいつに命を助けられたこともあった 許せるもんか絶対にアミディアリりに誰もいない場所にかろうオラベジータと戦うことにしたお待ちなさいどうしても対決したいというならこの私を倒してからになさいおお父さん わかりましたお好きになさいすまめ、ね、神様望み通り場所を変えてやるやパッパラパーあなたたちは心置きなく対決なさい私と孫悟飯さんは この入り口を壊して、バビリーやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて、魔人ブーンが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせなら、あなた方のダメージエネルギーを吸って、フルパワーにさせてしまうよりはましですから。運が良ければ、復活を食い止めることができるかもしれませんしね。<笑>そうはさせるもんか。ベジータ。 やめさせるんだよ邪魔者は始末しろあさあ、やれやるんだあああ断る海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ何？ ももう一度だけ言うからね太陽神を片付けてしまうんだよさあベジータぐっぐー<笑>いっ言ったはずだお俺はカカロットと戦いたいだけだとお俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ 貴様の家来になんかなってたまるか体と心は支配されても、誇りだけは思い通りにならんぞし、信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまで、オラと決着をつけたかったんかベジータ こんなこと初めてだよなんというプライドの高いやつだ構わないではありませんかバビディ様どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですからむしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと無理に船に衝撃を与えられて 魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえってはおもしろくありますまいなるほどそうだねパッパラパーおようこそおあつらえ向きのいい場所だそう思わんかカカロット おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ最高の力で早く終わらせてもらうぞ楽しみだあの世での修行の成果とやらを見せてもらおうさすがだなあの時のご飯以上のパワーだこりゃ早く終わりそうにはねえな。 カカロット、うん、<音声><音声>よっはっはっはっは っ,、まっうん、はっ、い、はっはっはっはっ ほらあの世で相当な修行したつもりだがなまったくの誤角なんておめえはオラ以上に修行してたんだなふざけやがって ええ、ビッグマン 俺も奴に支配されれば貴様との差がなくなるんじゃないか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 も、一気にエネルギーがそそうかお父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだだから そ, そのダメージもものすごいで出る魔人ブーが出るよどうせフルパワーになってしまったのならせめて これぐらいの抵抗はしてやる。こ、はあ、カラポだ。 だったなバビディ魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった私はバビディをねじ伏せてみせますあとはあなたがダーブラを倒せばバビディの野望は完全に消えうせるのですすさまじい気がふっくれ上がっているここれは 山のところから出ていた煙が…うん雲いや、さっきの煙が集まっていますお、おいは、あれ マジンブーなのですか。そそうです。わ、忘れはしませんよあ。あ、あの恐ろしい顔は。お、おい、やっぱりあいつがマジンブーらしいぞ。あ、あんな奴が。<笑>あ、はい、マジンブー。僕はお前を作ったビビディの子供の。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 失敗してしまったようですねやっと現れたと思ったら頭もパワーもないまぬけ面の生ゴミだカチンなんだこのダーブラ様とやろうってのか人類最大の危機無邪気な破壊者マジンブー すす、ばらしいすごいぞマジンブーあ上がったマジンブーの木がば爆発的に上がったつ強い強すぎる信じられない。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 それでいいんださあ魔人ブー最初の命令だあの二人を始末するんだよ勝てるかどうかわからないけどやつを放っておくわけにはいかないやるしかない また、えー、ないま 無敵なのか<タッ>っ Надаю! 魔人かな知らないやつらばかりじゃないかはい魔人ブー海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ腹減ったこいつ食っちゃおうダブラ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 うーんす素晴らしいぞ魔人ブーはッはッハッハッピピッコロこれはま魔術が解けたのかんうんあおお前たち こんなとこで何してるんだおく、クリリンさんたちこそ今まで何してたのさっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけたやつが死んで元に戻ったらしいな。うんな、なんだこの恐ろしい木はま、ま、 まさか。ま、魔人ブウは。魔人ブウ。こいつも食ってしまえ。おお、おお。バビディの洗脳によって、強さを手に入れたベジータと悟空は。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 一人向かうのだった俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける貴様との決着はその後だまだ俺が生きていたらな